こちらのあなたはラッキーかもしれない。対決企画でございます。素敵な対戦。まずはこちらのです。終わったからです。イエーイ。ヤンカニバーガーでございます。マキニャンバーガー、ヤンバンズバーガー。それではスタートでーす。どうぞ。一皿いきましたー。すごい早い。ナンバーブ。はい。五分経ってないのに三皿いきました。どう。 マックス的です本日サムライイーティングチャンネルをご覧の あ, ったあなたはいい世界で一番ラッキーかもしれないなんでかなんでかというと今日はですね、うん、対決企画でございます常日頃から対決いや待てちょっと待てい、はい、こんなありきたりな教科書通りのオープニングはいい はい、皆さん、スニーカーカのの、話して い, いですかなんであの僕、最近ですね、はい、エアマックス95っていうのを買ったんですよ、なるほどで、僕、今38歳でもうちょっと9歳になるんですけど、はい、昔、あの、エアマックス狩りっていうのが流行ったぐらい、はい、あと、G-SHOCK のイルカクジラモデルとか、同世代の方もおおってなると思うんですけど、それぐらい僕にとって、エアマックス95って大好きなんですね、で、この前ね、オールスターのコンバース、あの、チャックテイラーの話、はい、あなた全カットしましたね、<笑>しましたね、本当に、コメント欄でスニーカーの話聞きたい言いましたから。<笑> それを踏まえて今日カットするかしないかはあなた次第でございますはい、はいはいはい、それわけでエアマックス95っていうのはですね、はい、というわけで本日は対決なんですけれども対決というのはやっぱ僕一人じゃできないので素敵な体制相手をお試みしたいと思いますはいまずはこちらの方ね、えー。また来ちゃいました<笑>大阪でーすイエーイ、えー、なんと本日は私男性なんですけれども体制相手がこちらカレンさんという女性なんですねこれはどういうことを意味するのかと そうなんんです分かりませただですね<笑>、はい、ここはどこなんだとか、ねうん、お前らどこにいるんだと、<笑><笑><笑>その説明をしてくださる。 的な方を今からお呼びしたいと思います。えっ、ー、とこちらの方なんですけれども、こちらのお店のオーナーなんですけれども、<笑>オーナーさんなんですけ実際現場に立たれてて、もしか目の先じゃ、どうも天馬さんでーす。どうもうどうもぞ。お願 い, いします。こちらで、ね。はい。万次です。じゃあのちょっと自分ちょっとあの説明うんでも分かんないんで全部お願いします。はい。ありがとうございます。はい、あの私あの一ゼロ八十八天然パーマの天馬とういう名前でですね、MC 兼そしてこちらのお店をですねやっております。どうぞよろしくお願いします。ちなみにこちらのお店さんのお名前は、はい。あのユーミン一ゼロ八というお店 もうですね、実はもう自分十年目でございまして、ーあのねーん、この後多分テロップ出ると思うんですけど、うん、さあ。六月、六月末であ、ああ、実は閉店なんですよ。え平<笑>平え、閉店。えですえ、そう、閉店。えですえです、はい、は, はい、はい、はい、はい。リアクション取りづらいですね。はい<笑>はい、<笑><笑>ただ、あの内木いこの後移転するか、あ<笑>の、け、一時間とか。 そういうのやるとかはまたあの後日皆様にあのちゃんとお知らせいたしますんで、はい、でそれをね最後の力を振り絞って今回ありな料理を作って参りましたんでおーぜひね大振でね、はい、たくさん食べてですねちなみにこちらのあれなんですよ、はい、お店さんは広府焼き目の前でしてそうですちょうど今ワールドカップでそうなんですよそれごっつーの外人の方ともうめちゃめちゃいらっしゃる、はい、めちゃめちゃいますあれ彼さん今日ちょっと寝も損としますかあのまあちょっと 飲まれて寝坊したんですちなみに小遣いのこっちだけ話しても乗って、はいいですか 全く飲 め, ませんめっちゃ飲みそうなで、ね、めためたっそので、広々に、なのであの、いつも飲めないんですが、はい、それではもろもろの準備が整ったみたいなんです、はい、けれども、はい、ここからはちょっと僕、正直あの、把握できてないんでなるほどあの、やっぱりこちらのメイン MC で、今回の。 天馬さんにこちらこれからはあの MC お任せするのであのここからすべて付き合ってください。<笑>う<で>す<笑>はいどうぞ。はいありがとうございます。あのはいあの気づじゃあ私天馬がはいじゃあまずちょっと料理ねババ バ, バって出てますけれどもこちらがですねあのニャンカニバーガーでございます。ーー実はですね2017年のグルナビヒットメニューにも選ばれましたプレミアムソフトシェルクラブが入っておりますニャンカニバーガーこちらがで、ね、マキニャンバーガーロースロースバーガーですねはいロースがたっぷり入っております美味しそう。 ステーキってことですね。ステーキでございます。はい。でこちらがですね、バンズが入っております。ニアンバンズバーガー。ニアンバンズバーガーでございます。はい。このね三つを皆様二十五分、二十五分一本勝負で、はい。はい、マックス鈴木さん V.S. 大畑カレンそしてジオン混合チームでございます。<笑>誰誰誰。はいはずっと気になってたんですけど。 どちらですか？<笑><笑>俺も聞いた。<笑><笑>ちょっと遊びに来ちゃいました、ね。遊びに来ちゃいましたよ。ジュオンという名前なので、はい、よろしくお願いします。ジュオンでございます。あのここ、はい、遅いのでの完全に、ね、あ の, にああのあねテロップルームは出てると思いますけれどもこういうあの、はい、ソロで活動しているギター、はい、ボーカルでございま す, けれどもす。ありがとうございます。のアーティストのことなんですか？あそうですね。そうなんです。はいあの。 フードファイターというか、フードを食べるのはあの、結構初なんですけど、そうで す, です、ね、今回初チャレンジでございまして、そ、はい<笑><いや><笑>はい、の乗っかる感じがまた、はい、詳しくお話させていただきますと、去年、おととしかな、ー、は、ズ、い の, まあの全国ツアーでしたりとか。はいえあのえ 菅ガシカさんの全国ツアーでしたりとか、はいはいはい、あと、三代目 J ソルブラザーズの あ, ーあのね、戸坂さんはい、はい、と、ご一緒にあの全国をぐるーっと一緒にギターサポートとかギターサポートで回ってみよはい、はい、<笑>で、彼自身ももうジオンという名前でですねソロでもうデビューしておりまして、はい、あの、はい、白い顔を塗った子供がれてくれる、ね、よくねえな<笑>あマジでプロの 日本が、今回、特別に参加させていただきまますよろしくお願いしますということで、ね、はい、この3人で、はいはい、やらさせていただければと思いますけれども、それでは、ね、25分、一本勝負、準備の方はどうですかはどうですか 早く食べたいです。はい、あっ、はい、<笑>ありがとうございます。はい、お任せします。任せ ま, ま, ま, ます。じゃあマックス鈴木的にはどうですか？これバーガーで25分結構やっぱ正直短いと思うんですけ、ね、ど<笑>、はい、あの当たり前ですけどマジで行きます。それでは始めたいと思います。マックス鈴木 VS 大畑カレンジオンコンゴチーム25分。それではスタートでーす。よろしく。素晴らしいね。まずはいただきますから入りましょう。うわ、たっぷり。 これね、持つのも大変なんだよね う, わー<笑> も, うもねな、うんうんね、いい言葉にならないぐらいうまいというような感じでございます。<笑> いや、おまつ、鈴木さん、もうあっという間に、半分いきました。ね、あ、いいね、ジオン、ジオンはね、マイペース、それがいい。<笑>そい、はい。いや、いいよそうですそう。お肉も食べながら、マイペース。はい、おおわさんもね、あの、トマトとの相性はいかがでしょうかというようなところもありますけれども。はい、美味しくいただいているようです。いやー、早いな、早い。で、そう、今回、パンなんで、あの、やっぱ水分がかなり欲すると思うんですよね。<笑>なので、あ、やばい、あっという間におう水もなくなりますけどもね、皆さんね、水分。 もうちょっと取りながら、うん、ぜひ、ね、うわ、いった、早いマックス鈴木さん、いきましたーいやー、すごい早い、え、だって今、始まって25分のうちの前、もう1、2分じゃないですか、1、2分で、あと2分あ、ありがとうございます、もうカニにがぶりついております、こちら、プレミアムソフトシェルクラブ、ね、あの2017年のブルナビのヒットメニューにも選ばれておりますんでね、カニ自体も美味しいです。 しかも今回、ハンバーガー用に特別に味付けもしておりますんでねハンバーガー用にはい、そうなんです美味いおいしいおいしいありがとうね、あのねいいよ、ジオン、おいしく食べてる<笑>、ね、あっ、もう、カラーさんもう半分行きましたね、ジオンも半分近くまで行ったかな<笑>そんな中、もうマックス鈴木さん、こっちも半分行っちゃう完全に 1.5 個を、もう5分以内に行っております これね、あの皆さんもちょっと見ててちょっと分かりづらいかもしれないんですけどハンバーガーの大きさ、そして量はですね、一個500グラムですよえあ、500グラム500グラムそれをね、もうすでに、あの<笑>鈴木マックス鈴木さん、あのー、1キロってことっすよ1キロいっておりますまだ3分経ってない3分経ってないいや、すごいないいよ、早いいや、でも、終わったかな くりっぷりがでかいちょっとね、あの実はね、またお肉とそのバンズとまたちょっとね、それぞれ大きさが違うんでね、食べにくさもありますけど、ありがとうございますハンバーグはい、こちらに2皿麺いきましたマックス鈴木さんこれは早いこれ、でも、ペース的には同じかもしれないね、同じぐらい あのー、正直、これ二人がもう食べ終わったらもう二皿でございますから、いいよ、いや、カレンさん、もジュオンもいい感じでございます、ね、あのー、実はね、あのー、先ほどジュオンさん、あのーま、ちょっとちらっと聞いたんですけど、わんこそばを160杯、はい、160杯いけるんですよ、うん、つまり、あの、実はなんだかんだフードファイターに近いね、あ素質が、ちゅるちゅるちゅるいっちゃうわけでございます。そんな形でですね、うん ねちょっとチュルちュル違うからね食べづらいかもしれないけど鈴木さん、早いな、すごい早い、あありがとうございいますはい、大畑かれんちゃん、1枚いきました、いやー素晴らしい、いやーいいペースですよ、かなりの接戦じゃないですか、ねねあのこれ、ね、多分ね2個目、3個目がかなり厳しいと思う、あのまず1個目はね<笑>あのさーっていけると思うんですけど、2個、3個いくとやっぱパンなんで、どんどんやっぱ重くなっていくるじゃないですか。 してもね<笑>あ、見てください。あの鈴木さん揺れてます。今日は揺れてます。で、ね、このあれですよね。多い犬 の,、ね、のね、またいい、ね、一つの技でございますので、ね、ぜひそちらもチェックしていただければと思いますけど。ちょっと俺も見れるようかな。見るともう食べてないですよ。<笑>入れました。あ俺<笑>いい感じです。はい。ジュン、ジ ュ, ン, あジュンさん行きました。<笑>もうちょい。あ、まだね。いよい よ, いいよマイペースで行こう。いや、どうですか。カニちゃん。<笑> カネちゃんから美味しいいただきましたプレミアムと申し上げるクラブ入りのにゃんかにバーガーでございますありがとうございますよ、うん、いはじのんえらいちゃんとお皿の上にあるサラダも食べて完食でございますまずは一皿 OK じゃじゃんと、はい、二皿目いきますはいこちらはですねにゃんかのあごめんなさいにゃんロースバーガーですねにゃん巻きバーガーのロースバーガーでございますあという中で ま, まだ5分経ってないんじゃないですか 5分経ってないいい、のに、皿きましたはいはい、いありがとうございます、1.5 キロが今、マックス鈴木さんの犬袋の中に入りました、い, いや、すごい速、はい、これ、はい、5分経過、はい、5分経過あ、たった今、たった今5分経過いたしました、5分経過しても、全然スピード、ね、とどまらない、とどまらない、いや、でもすごいですね。すごいね もうね、ジョンはゆっくりしゃべりながらでも全然大丈夫ですよ、<笑>あの、本当に、ね、ジョンさん、本当、ね、どうですか腰あごがいね、そうな、そうそう、、聞いたことある、あの、フードファイターってあの胃袋の大きさっていうで、実はあごと喉顎あごと喉が結構その、その、食べることに対して関連してるっていうのをちょっとちらっと聞いたんで、あのー、ね、実際、やっぱり体験してみると、どうですかもうやばいあ が開か な, くなるんですあああああ、の、の、のゃべらるでいいでででもすすまちんね、にるパンもかなり大きめなんで、あのかなりね、食べづらさはあると思います。 ね、そうやってね、どんどん褒めていただいて、本当にね、あのー、基本ポジティブなんで、<笑><笑>何言われても褒めにしか聞こえないんですけども、いやー、すげー、すげー早い、だってこれ、実際、お水も飲んでるじゃないですか、お水飲んでる量とか入れたら、もうこれ、2キロ近く切ってますからね、いやー、スピードも速いし、食べる量もあるし、いやちょっと今日の<笑> 持ってきてる食材、全部なくなっちゃうかもしれない<笑><笑>やばいなぁったもう、だって5分とまだ、まだ10分経ってないですからね10分経ってなくてこのスピード素晴らしいでございますいやね、なかなかちょっとね、レタスとかあとその、お肉とかちょっとバラバラになっちゃうから食べづらいかもしれないですけどどうことちゃん頑張ってください頑張りまありがとうますありがとうございます も,、ね、もうね、あらかどんな中<笑>おー、おおー、さん もう4皿目ですけど、うん、大丈夫です4皿目だか、2キロですよね、2キロいや、今え、10分以内に2キロ、ね、いや、もうついついおしぼりでテーブル拭いちゃうような勢いですけど、いや、すごいな、ありがとうご、ん、ざいます、あちゃんと、もうね、飲食店流せというで、ねね、もう、ありがとうございます、4皿目、ありがとうございます。ももうね、ね、飲食店とししても、ね、やっぱ嬉しいのは 食べてていいただいてるんですよもうね、この普通だったらやっぱりちょっとサラダとか残すじゃないですか、それも今、ちゃんと手ですくってパクっと、もうね、それ気持ちいい、<笑>もうね、作りがいもあります。いやその中上 ね、ねペース同じ<笑>やっぱね、わんこそば160杯、嘘じゃないかもしれない、いやいやいやもう、いやでもすごい、でも、ペース的には今、この2人が食べ終わればね、あの、ね、カレンさんとジョンさん と, でともヨウンさんとね、でも本当ね、接戦、接戦、いい感じですよ、これは、ね、あ, あとはね、あの<笑> 3皿目にちょっとどうなるかなっていうところは実際のところありますけど、<笑>あの、今のところは2人ともペースは変わってません。 ただね、全然変わってない、マックス鈴木さん、あのね、本当と変わらない、もうずーっと変わらない、しかもやっぱね、食べ方にコツがあると思いますよ、あ, あのね、外側から行って、で、中をパックパックいってるんで、多分ね、バンズとかパンとかのやっぱ大食いの時に、はい、あの多分この食べ方が早くて、さらに入るんじゃないかなというのは、ちょっと隣でこうチラチラ見ながら思ってますけども、もかなりね、あのー、こう胃に入れ方も。 なってのはね、思いますね。その、あ、もう、ね、今日は、お、お、おじさん、あのお水。お水、二杯目。ね。じゃ、もしこれ食べたら、だってです、一キロ、一キロ、一キロ。一キロってロで、世界一キロですから、ね。わお。すごいな。いや、でも、すごい。そんな中、もう二人が、ね、もう一皿ずつ、いく中ね。マックスさんも、これもう1、う一、二、三、四、五皿目が、終わりに、ね、美味しかったです。もうちょいだ。 もうちょ い,、はい、もこれいやもうパクパクしかもちゃんと指でもいっちゃうからないやーすごいなあとねやっぱね あ, ありがとうございます原さんゃじゃん。2皿目3皿目ですね3皿目ロースが入りました ね、こちらロースはですね、もちろんレタスも入っておりますねサラダが入った上でロースとフライドポテトも入っておりますが実はねあ、ありがとうございますいハンバーグハンバーグ、ありがとうございますそんな中、鈴木さんが5皿目でございます、えーす5皿目いきました、これで六皿目早いしロースはこれあれですれ青や そうかもしれないあのねロース結構食材があの細、ー、切れになっているのであのかなり噛む力とあれが必要になってくるでいいでなのでじゃあ今後そのハンバーガーを選ぶ何を選ぶかによってまたちょっとねスピード感も変わってくるかもしれないですねいやあれジョーさんちょっとね<笑>あのー、ち, ょねちょっとあれですななかなかこれは2皿目真ん中どうですかこれ以上スピードを上げるとちょっと。 映像的にやばいものになるほどそうそうそうそう、あのね、ちゃんと見てる方をねそうそうそう考えた運のは 一, 言言いい、はい、一言だけですよあのこんなんで僕に勝てると思ってんですからおおえ、もう別に人数増やしてもなんでもいいじゃん本気で家事に来てくださいよおいいはいあのー、ね、ちょっと<笑>私も参加してもいいですかあのね、やっぱり自分のお店のものはやっぱ自分自身で食べないとね、いいですかあ、ありがとうございます<笑>ね三3対1か 三対一あの、じゃあ、あの、喋りながらね、はい、食べさせていただきますんで、あの、<笑>ちゃんと説明もしながら、いきますけど。い い, い, いですか。あのいいです、ね、なんか見てください、これ、あの。はい、はい、トマトと、あの、バンズですね、ちゃんと、ね、目指せ、アイドルは。は<笑>い<笑><笑><笑>、ね、できました。でもうマイク、置くなったわマイク、置いちゃった。<笑>じゃあ、先生、マイク、おかしい、あ、水もね、飲みながら、<笑>それから、私もいただきます、はい。ね、ちょっとしばしね、無言になりますけれども、皆様、どうぞよろしく、お願いいたします、ということで、いただきます。思った以上に、鈴木さんのペースすごい。はい。 ああの、あああ<笑>まあでもおのののペースで、で、うん、食べ方っていううあると思まん<笑><笑><笑><笑>は、MC しながら言葉にするのなかなかないでほしい。<笑><笑> あのね、はい、やっぱり食べながいっまだついてる。 もももう、ううう逆におおりりりががいものになっっ、ちああー、しいょと今半分 か, か, かったねすごいな。 ぐら い, らい、うん、だから美味しいんでね、ちょっと味わっちゃうんですいますね、<笑>すごい<笑>これすごいいやー。 俺ねなすれよ困、えー、るわ。<笑>あれ な相当そうなの ごいす、はい、うんね、ないななお水水まま飲と入らでもん胃の中ににここれれは絶対い無理ですよねこれだってホッットドとかは水につけるう、なんだ か, かリスみたいに、豆腐袋いっぱいにしないと食べられないですもん。 せめてて個は一個あるな、えー、い, やいや、持ってき今、ね、鈴<笑>木<おー><笑>さんが合わせられて、今、お薬がいい。 んですごいな。<音楽>みっいいうん、よ やすすすすすすいいいいいいででで、うんうんうん、かか、ねうん、おししゃゃののどどにううううう、うんんん、うん、んあ、ななれががそそパパンン方じじさらめ。お 残しときます。<笑> に行きまますよなるほど我々はいいて、うん、<笑><笑><笑>れもう番組の真似しても。 テンパースパークしかない。やりますか。パークって言って早く食べる。フランクはテンパースパーク。すごい。すいぞこれ。パンが。パンがね。パンなもうの。中は逆に、で、ね、パパがいけんですけど。パンが、あの水分が全然入らないんで、その。よく噛まなきゃいけないんですよ。 で噛みすぎると顎痛くなるほどそういう。 うういう戦い戦、ね、ううのそうかあなるほどね。そう<笑>大大大<笑> <笑>でしょょもうちあとあと天童さんが頑張れた、うん、ところが7777です。うん はい残り5分です。 これで、ね、あとかっこいいな。これだけ<笑> よっしゃゃうかわー、はい残り4分ですやいね、か、は、わい<笑>いね、かわいいよね。ほら<笑><笑> うん、いやこれね、あのあのの実際じゃあ、ゃ体験してみるといや知ないですよ今、ジョモさんが思った以上にフードファイター、<笑>いやすごいよ、のカレンさんの指示、うんね も, ね、も, も, のもある ん,、はいはい、るんですけど、えーね、いやー、でもおいしいっすね、おいしい。 俺もう中身の肉しか食えないわ。<笑> だですだですちゃんでりして終わ確か<に>、ね、<笑>ンだからもね、鈴木さん、すごいのが、あのこのフードファイターの前にたこ焼き食ってますからね、なんでって話じゃないですか。 本当にローミングアップして る, るよ。おかしいっすよね。すごすぎだよ。えー、なんで食べれるんだろう。やはりえの分2分。ました。2分です、えー、分ね。25分までなんでね。どうした。サポ、ね、あ全然全 然, 全然あナイスサポート。優しいね。優しいですね。すごい絆が生まれてるように。見える<笑>っちでもめっちゃ美味しい。だってあれですよ。今日は大食いだけじゃなくて総合店もありますからね。 あ、あ、そう。ね、総合点ありますよね、はい、な、和気あいあいっていう総合点では。<笑>あの、われわれね、花子のなん 今, 今、ただいま追加されました。<笑>あの、口に入ればいいっていうのってあるじゃですか、はい。口に入れるこう。あ、まあまあ、そう、そういう意味じゃない。はいはいはいはいは い,、はい。うん、いつ飲み込んでもいい。うん、そうだったら、うんですね。最後ね、最、う、後、ん、最後飲み込めないですよ。うん、どこでいってます。よっしゃー。やるわ。<笑> <笑>あははは声は一番時間ですけど、食べてるより一番少ないです<笑><笑>ああーー、ダメねめっちゃこ気持ちね結構、周り盛り上げてくれるねでも美味しい本当んとに残っぱりはい、残り1分です、<笑> 1秒ペースで完結<笑>すごい、もうすごいと思ってこのマッいてるやばい、水ちょっとしか飲んでないですよちょちょちょで、全然入るんだなっていう いいカレンちゃん、すごい。 はい終了ですおお鈴木さんマジっすか <笑>あのー、戦ってきたわけなんですけれどもあのー、ここからもちょっとまとめは天ンパさんにお願いしてよろしいでしょうか、はい、は, い は, いはい、ありがとうございます。すみません。いや、とりあ も, もうねい、胃に食べ物がいっぱいで頭が回るかどうかわかりませんけれども<笑>いや、でも本当すごいもうね、何よりもね、この三人に皆さん大きい拍手ください<笑>いや、本当すごい<笑>いやちょっと実際体験してこれはちょっと… いやいやいやまさかの、そうそうそうまさかの視覚覚悟。いやいや、すごいじょじょさんすごいですけど、やね、やっぱね、カイさんもすごい。だって終わってもまだまだ行きますからみたいないやいやいや。もうね、長時間ファイターですよ。そうですね。ここから多分食べ題行きます。だってうん。<笑>えでも行きますよね。行けるとね。マ無理だよ<笑><笑>。それは無理だよ。決まってるんだも<笑>ん。ただファイターさんの特性という か, か ね, ね, ね、短い時間でパッと食べれる時間。ああ、そうそうそうそう。ああ、く、ね、っ ちょっと短距離走的な感じです。い、ね、い, でもいっるんくでですか余裕の1キロ超えびっくりしたんですけどもでも今 えけつないななんか嬉しいです<笑>い本当すごいよ食べ終わってしっかりカレンさんの指示を伺って頭をちゃんと使いたがら冷静に進められるって い, う, いやもうチームワーク出来上がってんならお前は食ってるわけ で,、まあのでね、その総合点で言ったらなんかこちら側が上なのかなっていうのはちょっと個人的には思っちゃいますけれども関東省みたいなまあでもねやっぱり実際のところ今日は ね, ね大食いということなので、はいね、ちょっとお皿の数をですね、はい、ちょっと確認したいと思います、はいはい まずこちらからでよろしいですか。はい。はい、大畑カレン安藤＆ジオン、まあそしてちょっと一部108の、はいね、混合チームでございます。こちらはですね、はい、まず一番上から一皿、二皿、三皿、四皿、五皿、六皿、七皿。やめましょう。合計 3.5 キロ。素晴らしい。25分にて。え、ねはい、そしてマックス鈴木さん。はい。はい。はい、こちらはです。ね、 数々でいきますね。はいは一、い、皿、二皿、三皿、四皿、五皿、六、七、八、九、九皿。合計四点五キロ完食ございます。すいやすごいも。もうね、これはもう人間ですか。<笑>人間で本当その通り。<笑>それもマックス鈴木さんの勝利。ありがとうございます。おめでとうございます。うわーーすごいな。危ねえ。いや危ねえかなこれ。はい 危ななくはなかったでも、でも途中まではかなり接戦でしたから、ね、もうすごかった、ね、競ってて、で、ただね、何より違ったのは、ね、やっぱりペースが変わらない、落ちない、落ちない、すすごで ね, ね途中でちょっとなんか落ちるかなっていうのも、やっぱこの動きのあと、この動きのあとね、変わらず、いや、すごいな、ね、途中でね、笑って、ちょっと笑ってペースが落ちたところありましたけど、あね、あのそれぐらいでしたもん、いやそんな戦いでございました、本当、皆様。 <笑>本当お疲れさまですいやーすごいなーだってこれが一般的だと思いますホントね<笑>これが一般的食べてねえかもな<笑>ってあのね申<笑>し訳ないこれだってこれ1個いってでこれもう2個目ちょっと正直食べるか食べないか悩むぐらいですも ん, そうんす冷静に一般的にというかちょっとね1個で も, もう十分お腹いっぱいです、ね、でもすごいすごいっすすごい、ね、いやこれだってまたね ね別の現場でバタバタとっていうこと全然あ る,、えー、あるんですよもんねてかちょっと個人的に思ったこと言っていいですかてま、はいはい、さん、あの今度あのー、大会の MC とかやっしいなってう あ, あーかできそうできそうできそうあのさ、すごい結構マジでできそうあのさ、あのおべっかなしにさ、普通に楽しかったわかる。周りがいい距離感ですか結構、<笑>ちょっと間違える方がいい ま あ, あ、はい、たまにいるんですよね。はいはい、なんかあのゲストで来ている方々とかだとちょっとえ今会った時になんかちょっとちゃちゃい入れるようなこともあるです。はいリアルー。<笑>はいリアルー。大事な話。これが大肌カレーです。こうな<笑>ります。様々な方々がいらっしゃるので<笑>、ね、総勢十何人とか、はい、もう何十人とか来ている中でやっぱりそういう方もいらっしゃるなるほどなるほど心地よく食べれるのってすごい貴重だと思います、ね。またタレントさんからすぐすごやりやすいでそうですそうですそうです。ですですしかもあのジモンさんは全。 選手としてマジですごいですよね、普通じゃないですからマジですごいですよね普通じゃないですよさっきトレーニングすればすごいことになるよ、ね、<笑>トレーニングとかあるんですか<笑><笑>いや 一, 一応あるにはあるんですけども、<笑>多分簡単に飲み込むと思うんでああ、そうか、そうかそうしました帰って練習します、ね、<笑>こっちの ね, <笑>ねいや、でもほんと一応すごいいやいや、もうほん顎が痛いですけど、いやさも最高ですもん勝負に関してのですね、みなさんちょっと感想いただいてもよろしいですかはい どうしましょうあのー、じゃあこういって、はい、あこういってから行きますかはいはいネ ち,、はい、ちゃん、お願いします。寝坊してすいませんでした<笑>今度はもっとゆっくり味わいたいでーすやったーね、あの、先生、ついつい裏側も正直に言う、そんな彼ネちゃん好きすごいいやじゃあジュノさん、はいなんか超食べてたらですね、胃に全部持ってかれて、ーーなんか皮脂が悪化しましたね。あなるほどねーー。で、ちょっと今時間が経ったら、だんだん血が通ってくるんですよ。ーーこれなんですかいや、 大食いあるあるとかじゃないですか。イエーイ。<笑>イエーイ。ち<笑>ょ<笑><笑>っと<笑>、まあ、<笑>一瞬、一瞬さっと聞くんですけど<笑>、はい、だんだんこう血が通うんですよ。多分血糖値上がっちゃうじゃないですか。バーとこういう、そういうことか。はい、多 分, 多分その。ね、<笑>ありがとうございました。いやいや、すごい。一<笑>応さんね。<笑> 今日のスペシャルゲストでございました。はい、それでね、はで今回のね、はい<笑>、今回のね、勝者であるマッキーさんちょっ と, と、はい、感想言いますか、はい。はい。えっ、ー、とあのー、先ほどおっしゃったっゃ、はい、テン保さんがおっしゃったあの笑ってちょっとあのペースが落ちるみたいな、はい、あれ正直逆で楽しくて上がったんですよ。う、は、わ、い、あ, あ。あの、ね、時マジで辛くて。そういうこと。いや本当に。 びっくりししたたたんんでですけど、はい、ななか新たなスイッチをマジで押されました<笑>もう4年ぐらいよフードバイトやらせてもらってんですけど、えー、マジでびっくりしましたあれはあそうだったそこも含めてやりやすいはい<笑>、はいはい、<笑>って思いましたなるほど、ね、でこの流れで今度僕もマイク持って今日の感想聞いていいですか天狗<笑><笑><笑><も>さん<笑><笑>今日いかがでしたでしょうかいや今日はね本当に良かったですよみんなねいい感じというわけで<笑>ありがとうございました<笑>バイバーイまたね あなた次第でございます、はいはいはい、というわけでエアマックス9 5っていうのはです、ねはいあのー、僕が好きなんですね、はい、あとあのちなみに僕好きなのはあのフットスケープっていうのもあるんですよあとズームフライトっていうのもあるんですねこの辺スニーカー好きな方だったらおおってなるんじゃないかなと思っておりますはい以上です終わりい、はい、<笑>というわけで本日の対決なんですけれどもはい<笑>セーーです<笑> あ, あ, あ, <笑>あやっ頑張れあっぱり<笑><笑> 一旦ち一ょっと一応カメラ回しておくんですけど、飲み込みが落ち着いてから結果発表にする。うんうんうんまだ<笑> が大きい、ちっいいっ甘ねトトマてある。 そのグラム相当違いますよね、でもそれだけいいでもね周りが600とか800とか言ってるお店でちょうどやってから、うん、あちょっと残念そすごいでもその後、 終わったらあの落ちちゃって、ああなめていいですか、すこいていっためっ て, って、うん、一回もう、何て30秒ぐらい食べなかったらもうそうそう、もうっていっため、はいまっっら はい、というわけで、改めまして、本日は、ありがとうございましたいや、とんでもない、本当にこちらこそ。このエンディングのおまけというか、はい、マジで、俺が今、はい、アドリブでちょっといいですかって言って、うん、ごいしゃに言って、こう取らせてあげるんですけど。うん、あの、正直、はい、今回の M. C. をやっていただいて、はい、その、もう、天端的にはいかなんったんですか。いや、自分、めちゃめちゃ楽しかったですよ。ねはい、僕、マジで、ちょっとお願いしたくて、はい、大会やろうみたいな話を、今、ちょっと。あの、水面下でやってるんですけど、はいねはいはいはい、もし、あの、よかったら、ちょっと。 本当に熱烈なちょっとおバオさせていただきたいです。本<笑>当正直ちょっと思ってもう完全にカメラの前でどうですか。ああえあえはいあえっとちなみにいついつ頃ですか。えっと決まって決まってですか。ワイさんいつ頃予定ですか。いや年内でとりあえず何回かちょっと順順を踏んでやっていきたいんではいなるほど来年にはもう絶対デカいのをやりたいですけど、うん、もうちょっとずつ少しこなしにしながら全形式のものとかを一個ずつこなしてって。 準備していきます、ね、あ, あ、なるほどもしあの、本当にあの、あ手放せ、嫌じゃなかったらなんですけど、はい、はいもうちょっと本当、個人的にちょっとマジでお願いしたいなと思って、うんすか、ちょっとそ れ, それが一つありつつ、うん、あと、はい、あのー、カニ、やばいっすね、あ、あうハンバーガーも美味しかったんですけど、はい、ステーキも、カニがやばくて。本当ね、カニはあのもう、ね、先ほど何度もお話しさせていただいたように、2017年グルナビのヒットメニューに選ばれたやつを、さらにその、今回、食べやすいようにですね、味付けもしております。 信じられないです、ね、れあれうわめっちゃ嬉しいっとットミのにゃんこの顔のパンに足出てるからもう地球外生命体じゃないですか、はい、あのフォルムじゃないですか、はい、そのあっちがやばくてホントにあとね僕気づいたんですけどバ、はい、ンズもすっげえ回った、はい、パンパンパンあ、はいはいはい、パンの方、めっちゃ回ったんすばらしい マジっすか。誰や焼いてる？はい。あのもう、まあ、ちょっと実はですね、あのコンプラ姫これ、はいる、はいまあね、コンプラ姫。コンプラ姫。あのコンプラ姫。コンプラ姫。あのちょっと今ね現場入っちゃいました。あ、はい、はいはいはい。全部バンズからもう全部焼いてますし、あ全部手作りですよ。あえ全部そうなんですか全部？一から全部一から焼いてます。 うちから焼いてますしあとそ の, あのカニ、まあ、もちろんカニはねあの直送でミャンマーからもらってますけどあのカニの味付けも全部オリジナルで僕あのフードファイトする気若干薄れましたからね正直食べて<笑>えとっと思っちゃったの<笑>た、まあ、バトルの時は味感じないって決めてるんですけどちょっと揺らいだマジで<笑>うまっみたいな<笑>でもダメだと思ってガーっていってですだからずっとカニっておっしゃったもうそうなんですよ、本当にそうなんですよ な, るほどないって言われて<笑>マジかよってちょっと思っちゃった味わってる自分がいっちゃいましたやっぱり いやでも本当い先ほどちょっとねお店自体があの、まあ、9月末っていうとことなんですけどもそれ以降はあのピッチングとか。 は<笑>い、そういうのでも考えてます実は。そのその辺の情報って、例えばなんかどっか の, の SNS か見ればわかるとかあるんですか？私もあのインスタ、フェイスブックあ、ツイッターやっております。そこで多分配信チェックと思いますんで。はい、じゃあこの動画の概要欄の方に載せたくんで、はい、もしよかったらチェックしてあげると。チェックよろしくお願いします。お願いします。本当にい今回あるんでしょう。いやいや、こちらこそ本当に あ, あのね、めちゃめちゃ新鮮な体験させていただきました、うん。あのいやね。うん ライブですよ本当に一つのその食事することがもうリアルなライブなんでこれはね皆さんぜひ現場に来てほしい映像もねすごいね届いてこれねうわすごいんだなってわかるんですけどもう隣でまあごめんなさいもう本当に一番自分が近かったんでねこう見てる中での、ね、ライブ感が本当すごいですよ。うん、こうやって食べるんだとか あの、ね、多分ね、あの映像じゃ伝わらないその、小規制みたな部分だったけど、w <笑>すごいいや、めっちゃ嬉しいですねすごい、マジでマジで嬉しいネタ、ね、さんも楽しみながらやってくださったっいうのが嬉しいいや、ね、本当あのあのねキャッチする情報が多すぎ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>本当ね<に>、ほんに本当にありがとうございましたいやいやいやこちらこそどうもありがとうございました<笑>すいません、急に無茶ぶりでいやいやもう、ありがとうございますね、ね最後、最後エンディング、エンディングですよね、これねまさか、あの動画撮ってるながらオファー いやいや、でも嬉しい。<笑>いや、本当でも、それ、めちゃめちゃね、MC としてめっちゃ嬉しいですよ。いやいや、妙裏に付きますもん。あの、ちょっとぜひ、あのー、<笑>ぜひ、自分もかなり前向きに。はい、考えておりますんで。はい。はい、じゃ、あこれ、近々。また、押していただくのば、近道。で、広報期待ですね。ですねガジンで。はい、皆様、広報期待でございます。本日、ありがとうございました。お、は、願いします。はい、ど, ううまどうも。ありがとうございましもう、ちょっと握手してもいいですか。もう、お願いします。<笑>